はい。はい。じゃあ、とりあえず、じゃあ、明けましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。ね、今日珍しく、俺も飲んでるけど、なんか、先じゃない。今日はね、珍しく。珍し く, <笑>珍しく。しかも、珍しく。珍しくね、日本中だ。今年ね、なんか、あの全部 3D。あの俺から見てるの、みんな 3D に。うわーうわー<笑><笑>どうだった ピコサイムはどこに行 っ, 行ってきたでしょ、えー、オーストラリアに行ったオーストラリアのなんか実家にちょっと待ってオーストラリアちょっと待ってどうして<笑>キーウィじゃないのそう差別しに行った<笑>い自分の母オーストラリア人だけどねねえ実家オーストラリアでもう真夏でなんかあったかい日々をなんかプールのそばですごい大いなんか、ね、あそっかそっかそっかオーストラリアはあったかいね今夏だよ夏だよね夏夏そう今冬だよここは寒い ね, ねービットビットどこ行ったの は僕はフあのニューヨークとフロリダああいいじゃんフロリダのんか暖そうじゃんフロリダどうフロリダ今時期どう全然暖かいけど、うん、でもなっでも夏ただからね毎日ね、うん、買い物ばっかり買い物ばっかり買い物ばっかり ね, 買, い物ばっかりね<笑>買ってたのも熱い人<笑>アメリカでね俺が今なんかそうドリアスだよね円高う円高でのおかげだねだって世界が終わっちゃうよでもね このでもこの帽子はね今ニューヨークでこういう帽子はすごい人気だよ<笑>そういう帽子がすごい人気どこでもあるよあんなもう15ドルとか20ドルとかだからそれは円円で1200とか1500円、うん、安いねこれ390円だよだってそんなファッションなんか金で買えるなんてなんかこれあのサ3級見せて買ったうんだから安い日本の方が安いねへえ じゃ、ねえー、あなんかアメリカの、ね、クリスマスも過ごしたの正月だけ正月はあのそうクリスマスは日本だけどあじゃあちゃんと正月じゃちゃんとケンタッキーいっぱい買ってデートしたもちろんケンタッキーに行って<笑>妻とデートでてうんそうそうそうそんことしないよもう何をしたかいそとかそこは自分の弟 弟とか う, ん、う弟 と, かと弟の家族と、ね、妻とです、ね、みんなで俺はも う, もう日本のクリスマスももう嫌だもうしたくないからもうあもう23日から海外行って普通のなんか普通のクリスマス過ごしたもうあのプールのそばで泳ぎながらバーベキューしながらそれ正しいクリスマス正しいクリスマスはなんか外で 見ながらなんか想像だけなん か, かクリスマスはね。うん、クリスマスは暑い。クリスマスは、これはクリスマス。違う違う違う違う。クリスマスは海。夏じゃないクリスマスは海で、水着で、もう、外で、美味しいなんかご飯食べて。<笑>あれもね、なんか、おせち料理とかってた食べるあ、大好き僕。嘘。大好き嘘。<笑>でも、あんり食べるね、期待がないから。俺ね、日本。来年は絶対日本にいるから。えー、決めた。年俺なんかおせち料理なれないよ。 でも日本はねあのえあの正月ね、うん、いいね日本うんあのいい、ね、初詣に行ってああまあねああ儀式がされてるお雑煮好きだけどお雑煮とか大丈夫だけどおせち料理は慣れない本当うんなんかねだってもう、まあ、実家とか戻ったら美味しいものばっかりとか食べるけどなんかクリスマスケーキみたいなもんじゃんなんかあの儀式で食べるけど実はその美味しくないって日本人で も, も美味しいよなれてないだけ。 でも、いやでちっちゃいけないもんだったら、ないけないもんだったら、食べなきゃ美味しいもん食べたらいいじゃん。と思うけど。僕はもうしいと思うから、最初。まあ、それはわれてる、そう思って。俺、向こうに行って、なんかあの、ローストラームとかケーキとかいっぱい食べて。あ、うん取った。オーストラリア人何食べるまあ、オーストラリア人カングルーとか食べるんだろう。<笑>ワニワニでしょえ、ワニとかそうか。一応。 まあ、食べられるけど、でもそんなに、うん、普通じゃないんだよね、いや、向こうでは普通になんかチロースチキンとかローストラームとかローストビーフとかそういうの、まあ、大体ローストの何かで、でそれを外で食べて、もうバーベキューとかもしたりして、サラダいっぱい作って、ワインいっぱい飲んで、ケーキ食べて、でそれでクリケットテレビつけながら、プールで泳いだり、休んだりする、クリケット、世界一番のスポーツだよ。 知らない、聞いたことない<笑>失礼なやつだなそれベースボールじゃないのそれいや野球はあの ク, クリケットのパクリだよ<笑><笑>日本人はクリケットも知らないでしょあんまり知らない あ, あるけどね東京ではなんか ク, リクリケットクラブとかあるけどあんまり日本人知らないんでまあルールが複雑だよね、うん、まあ野球は分かりやすいけどねそれは認める、うん、クリケットは奥深いから面白い 奥深い奥深いなんかルールがいっぱいあって細かなところいっぱいあるからそういうところが面白いだからなんかそういう数学が得意 な, <笑>なんかインド人がみんなクリケット大好きなのインド人好きだよねそうインド人もすごいよじゃあ僕は数学悪いから<笑>でもオ ー, スト オ, ーストオーストラリア人も絶対もっと数学下手 だ, もう ラ, グビーだ<笑><笑>ラグビーは違うじ<笑> ラ, ラグビーは冬スポーツだから夏暑いやあ の, 夏やのそういうとか知らなかった まっすぐラグするの地獄<笑>、うん、じゃあこらオーストラリアに帰ってきたら、うん、あちょっと何年ぶりだったおうおうオーストラリアに帰ったのはもうそうだね5年ぶりぐらいかな結構久しぶりだった変わったいやあっちは変わんないよ<笑>オーストラリア人がオーストラリア人でなんか い, やいつまでものんびりでいい感じなところで。 なんか言われたオーストラリア人と町、なんか、日本人が、とか、クジラとか食べてるとか、なんかその。あんまりそういうの入らない。みん、どっちかっていうとみんななんか自身の興味があったりして。なんかなんかああ、そうか。あんまりなんか、もちろんオーストラリア人のなんかクジラうるさいやついるけど、うちの家族だったらおピンとするから大丈夫。パ<笑>ー<笑><笑><笑><笑>これがクジラだよ。<笑> ーいやーみんな地震のことね興味あったね、うん、大丈夫だったとかそうそうそうみんなそれはなんかどうだったなんか東京とかどうだった東京にも実に大きかったからねとか、うん、そういう話あったけども今日また地震あったからねうんね今日もちっちゃいのあったんでねもう震度二だからもうつぼだって感じなかったし、うん、名古屋の部はほとんどないようんじゃあ不思議今年今年もこの動画もすごい遅くなったしこれからこれで親父として 何をするかってちょっと話した方うがいいけどまずねちょっとあの休憩してたけどなぜ、うん、かというといろんな技術トラブルが毎回あって今でもちょっとね多分リクサムの絵は、えー、あんまいてないと思 う, いやそうだからもうこれもねこの6月ソフトのメーカーとも話しててもう月末からよくなるらしてでそれはよくなったらもうそれでまたなんか3人のでぜっあの、うん、もうすごい詳しいことにね本当あのこの間レイント作った動画も 撮ったものでもすごく良かったけど、でも本当、もっと面白かった、もっと楽しかった動画、その前に作って、もう編集で全部ダメになってしまったから、ちょっとそれを全部整理して、もう全部あのちゃんと動いてるようにしてから、またあの起動して、そしていろんな、なんかあの、もうすでにかスターレシェイとか、あの、レンとかそうそう、もうラジュとか、いろんな人、面白い人とか、入れようと思ってるんだけど。入、うん、れようって、あの人か、あの、いつかにいたいの人、システムジャッ あー そ, うそうそうそう、なんかすごいアピールしてる。彼もすごい。失礼なことに全然何も返せないけど、でも、うん、彼はもうブラインすごくいいし、彼も絶対いいし。い、えー、月だよ、本当にそう。だからもう本当に、で日本語でもみんな日本語できることは条件で、もう日本語も英語も両方作るから、もう今年もこのシリーズも絶対楽しみがいっぱいあるから、うん、うんうん、それ楽しみにして、あーのー、もう多分ね、2月から、 あのいろいろそれも本格的にまた動いててできるだけもう2週間に1回もうできれば1週間に1回したいけどそれが全部スムーズ動いてたらね、うん、らとりあえずねそれまた 2& ハーフやしとちゃんとあのハーフがまたつけて始めようと思ってるんだけど、うん、とりあえずこの<笑>まあこれでも 2& ハーフやジーだからねで も, でもまあ作るでしょ レ, ンさんレイマーレンさんが、うん、あのハーフだから<笑>ハーフ。 っていうかそ う, いうのそうでしそ う, そうそれを探して、ね、まだ作るからそれもう一度お弁当動画作ってからもうそれからなんか進めよと思う彼女のチャンルで英語だけで、うん、今度はホラー映画の話かも、うんうんねはい、だからそれ、ね、そ楽しあなたの地獄のイメージなんてそうそうかそうかそうそうそうかそうか そ, かそ う, いう楽しみにしてんだよねいやあの子だったら絶対面白いから、うん、ね 楽しみだっていうことで、もうそれもいっぱいあるし、あとなんかそう、俺のチャンネルももっと上げようと思っているから、ね、今年ももうぜひ、頑張りましょう。よろしくお願いします。うん、お願いします。で、なんか、みんないいアイディアあったら、面<笑>に書いてくださいね。うん、そしてなんか参加したかったらね、あの特にもう、あ、そうそうそう、ね、もうビデ、マイクオンだからね。はい、ということで、あの、今日短くするつもりで、 いっぱい<笑>しゃべっちゃったから、字幕はめんどくさいから多分ね、編集するけど。はい、とにかくまた、ね、はい、じゃあ、おまたねまたね、はい。